それでは今日の授業の内容に入りたいと思います。で前回は、不動小数演算の誤差の説明の残りの部分、それから多倍調整数の、特に、皮膚整数ですね。比較整数の場合の多倍調整数の構成、もしくは表現について見てきましたで。今回はその続きとしまして、多倍調整数の加算について見ていきたいと思います。 多倍調整数をどのように表していたかということを復習しておきますとここは復習ですので適宜前回のノートを見ていただきたいんですが その1ワード N ビットの数をですね、K ワードを使ってその1つの多倍調数を表すときの表現としまして、あるその V という値をこう表すときに、のワードの A0 から AK までをまあこのような形で表すという話をしました。でこれを 各ワードを並べて、この、a、ワードの a0 から a の k-1 マイナスまでを並べた形で、こ1つの多倍長数を表現しましょうという話をしました。で、今日の話は、このようにして、その、与えられた 2, 2個の多倍長の整数を、こう、加えるという話です。で、まず、その、前提として、 いくつかこう設けておくんですけれどもまず用いる道具ですがこれはその与えられた1ワードの整数ですね二進数で表された1ワードの整数2個の加算を使って表すことにしますで今この まあ、多倍調数がこのように与えられているんですけれども、えー、っと計算機上で実際にその加減乗乗を行う単位というのは、まあ、ワード単位で行うということを前提にしておりますので、まあ、1回にこう加減乗乗を行えるその数がまあ1ワード分しかできないということですね。ですので、まあ、用いる論法としては、1ワードの整数の2個の加算を使うということ でもう1つは、桁溢れ、もしくは繰り上がりの検出を行う機構を用意しておきます。 いととかと言いますと、まあ、皆さん多分普通に普段電卓などを使っていてもこう起こりうると思いますけれども例えば皆さんよく手にするその電卓の専用機というのは大体10進8桁になっておりましてで、まあ普段の計算はその8桁であ収まったりしているかと思いますが、まあ、実験などでこう大きな数を扱ったりしますとその。 桁溢れと、もしくはオーバーフローという言いますけれども、桁タアと言いまして、その 8, 8桁の間に、その扱っている数がたまり切らなくなってエラーになるというようなことが起きます。起きると思います。で、皆さん、こう、紙の上に手で、こう、筆算で、こう、書いて、計算を行っている限りでは、その、桁が大きくなれば大きくなった分だけその桁数を増やして、こう、ノートに、ペンで書いていけばいいですから、 原理的に桁溢れはこうノートの幅を超えては起きないと思うしノートの幅を超えるぐらいの大きな桁の演算というのは多分手ではまずやらないと思いますので大丈夫と思いますけれどもまあ計算機だとそのまあ気軽にその大きな数を扱うことができるようになる反面こういう桁溢れにも頻繁にこう出くわす恐れがあると。当然ですけれどもまあ桁溢れを起こった時にはそれを 検出して何らかの対策を対応しておくことが必要になりますので一応この今考えている我々が扱おうとしている CPU にもこの桁あふれの検出を行う機構が備わっているものとします。でまあその名前はいいなな何でもいいんですけれども一応このテキストでは補助演算装置という名前が付いています。 でそのま1ワードの整数の加算を行ったときに、その桁アフレを検出するのに、補助演算装置を使うことにします。じゃあ、それがどのように機能するかということについて、これから説明しますので、見ていきましょう。 今これからその加算に使うその1ワードの整数を以前やりましたような箱の表現で書くことにしましょう。これは仮にその CPU のレジスターという ものについて以前説明しましたけれどもの CPU のレジスターから今ですね2つの数を整数を加えてこう新しい整数を作るという操作を考えたいと思いますそうしますと例えば最初に1つ用意しておくその整数が入ったレジスターを x というふうに名前を付けておきましょう でこの X は今、その N ビットの整数が格納されておりますので、まあ、この N ビットの箱を、二、まあ、進数なんですけれども、大きい桁から、まあ、N マイナス1番目、N マイナス2番目、小さい方は1番目、0番目というふうにこう、各箱に番号を送っておきます。 で、今度は、この、今考えているその2つの整数の加算を考えますので、まあ、もう1つ数を取ってくるわけですね。そうしますと、まあ、上の X と同じような形のメモリの箱を用意しまして、まあ、これレジスターですけれども、まあ、これを Y と名前を付けておくとにしましょう。 でこのようにして、1ワードの、えー、符号なしの2つの整数 x と y を用意して、まあ、これらを加えるということにします。でそして、この加えた結果を3番目のレジスターである z に格納するということにしましょう。 で こ, のこの2つのレジスターの各桁の加算は皆さんがよく知っているその割あの足し算の筆算と同じようになるわけですね。えー、例えばまあ1と1、1たす1が来たらま あ, まあここの桁は0になってあの上の桁に1繰り上がるというふうに皆さんが普段やっているその足し算の筆算を二進法で行うということにするわけです。でそうしますと今、 その n 桁と n 桁の整数の足し算をするので、そうすると、例えば、x の最上位ビットが1で y の最上位ビットが2だとすると、これ、この最長2番目のビットのその繰り上がりがあってもなくても、結果はこうもう一桁繰り上がることになりますよね。ここが0になって、 もう1桁繰り上がるんだけれども、実はこのレジスタにはもうあの桁を入れておく場所がないとで。そんな時に登場するのが、このもう1つの箱でしてで、えーと、ここがですね、補助演算装置と呼ばれる部分です。で仮に、まあ、こんなとおりにこうあの最上位桁からさらに桁繰り上がりが発生した場合に、 この繰り上がりの有無を格納する場所ですね、ここは補助演算装置ということにします。 でこの桁隠れが起こったか起こらなかったかという情報をガンマで表すことにします。でこのガンマの値は0か1のどちらかの値を取ることにしましてで、まあ、皆さんすぐに想像がつくと思いますけれどもガンマが0のときはまあ繰り上がりなしと。でまあ、1のときは繰り上がりがあり 情報をここに保持するということにします。で、まあ、このようにその繰り上がりを伴う加算を行ったときに、 この計算結果を次のような式で表しますがまず注意しておくことはこの x と y と z の関係を一応数式で表しておきますと x プラス y というのがガンマかける2の2乗プラス z になるというころですねここの 元々の最上位ビットは2の n-1 乗の桁ですので、でここからその繰り上がりが起こったということは、この繰り上がりが起こった桁というのは2の n 乗の桁位のになります。で、2の n 乗の位への繰り上がりもし起こった場合にはこのガンマが1になるので、この部分が加算、加えられるということですね。あともう一つ、この z の部分に関しては、 この x プラス y の和の解の n ビットをこの z に格納することにします。<笑>ということで、x と y を加えますと、 この z というレジスタにはその x プラス y のしっかり n ビットが入りましてで、もしこの一番上位の n-1 ビット目で桁あふれですね、繰り上がり生じた場合には、この繰り上がった1という値がこのガンマという、まあ、個上演算装置の点数に代入されるという形にで、こう、桁上がりを検出するということにします。 今この時こういう式が成り立っているわけですけれどもこれをえとテキストにありますようにえっと X プラス Y のこの加算の結果を解 ビットですね、解ビットを表す変数 z と、それから繰り上がり、もしくは桁あふれを表す変数ガンマの2つのペアで表すというのが、これから使う補助演算装置の表記です。ので、確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。 で今度は、この補助演算装置を伴ったその1ワードの整数の加算を使って長さ K ワードの多倍調整数の加算を定義します。 で、今、この A と B、多倍調整数 A と B の加算をするという書いておきましたけれども、一応最初に入力の A と B を次のように与えておきます。えと、A の方はこのような、この、ワードの並びでありまして、で、 一応その、まあ、数学的な定義を書いておきますと、まあ、こんな形になりまして、あと B も同様ですね。 で出力を C と置きますけれども出力 C は次のように置きます。 ということで、その解くべき問題としましては、この2つの多倍調整数 A と B がこのような形で与えられたときに、その出力として C という多倍調整数を、まあ、このような形で表すんですけれども、この C がちょうど A と B の和になるように、この C の各ワードを定めなさいと、計算しなさいというのが、ここで解く問題です。 えー、とまずはそのまあテキストにありますようなアルゴリズムの形をいきなりやる前にあもう少しこう図のような形で直感的にこの計算の過程を見ていきたいと思いますでまず入力となるこの a と b の各ワードを並べてみましょうでこれは皆さんが普段行う筆算と同じ筆算の時にその 各数のですね、桁を並べると同じような要領でやっていると思ってください。例えば A の方ですと、その上位のワードから A の K マイナス1、A の K マイナス2と並べていって、最後の回の方は A の1、A の0というふうに並べます。で、これに対して B の方も同じように、 上位のワードから、えー、上位のワードから B の K マイナス1、B の K マイナス2と並べていって、まあ、最後、B の1、B の0というふうに並べます。で、まあ、これを加えていくわけなんですがで基本的にはその 各、そのですね、受進数の各桁の足し算と同様、この多倍長数の加算の場合には、まず各ワードごとにですね、対応するワードごと の, あの加算が入ってきますので、まあ、それを行います。で例えば、最初はあの A の0、ワードの A の0と B の0の和を取るわけですね。で、でそうしますと、 A の0と B の0が出てですね、で、えー、先ほどの補助演算装置の記法に従いますと、ここで桁上がりがもし発生した場合に、これをガンマの1というふうに書いておきます。で、この桁上がり、あの繰り上がりなんですけれども、 これは皆さんがやっているその足し算の筆算と同じようにこのガンマ1を次の上位桁に加えるんですね。ですのでガンマ1は次の A1 と B1 のワードの1にさらに加えるという形でまあ A1 プラス B1 プラスガンマ1を計算してでそこでの その桁溢れ、繰り上がりを、まあ、ガンマ2に入れておきます。で、また今度同じようにこのガンマ2を次の桁 の, そのに繰り入れておくわけですね。で、これを繰り返しまして、えそうしますと、えー、この段階で、例えばこの k-2、えー のワードの段階ではこうなってでえここでのその桁が桁振れがガンマの k プス k-1 になりますのでこれを やはり上位とかに加えるということで最後こういうふうに計算するえー、その後ここですねこの値の方をそれぞれ 例えば A0 プラス B0 のその書い桁の部分が C0 に代入されあとその次は A1 プラス B1 プラスガンマ1の書い桁が C1 に代入されというふうにしましてえー、とそうするとここは C の K マイナス2でうーんと そうか 一, 応一応この最上位桁では、あんまの k まで消えませんね。でこの値の部分が、c、まあの k のイナ1 と, ということで、まあ、このように、まあ、図式的にはこのような筆算を行うことで、この出力である c の各ワードの値を決めるということになります。 ここまで、皆さん、いいでしょうか。ですので、あの多倍調数の加算と聞くと、なんとなく大げさな風に聞こえるかもしれませんけれども、このやっていることの本質は、皆さんが小学校で学んだ、うん、足し算の筆算ですね。あれと、何らだ変わりはないはずです。結局、足し算をすると書けたごとに繰り上がりがあの発生することがあって、 で、発生した繰り上がりは上の桁でさらに加えると。まあ、それの繰り返しであるということなのです。で、あとあのこの図式による計算を見て、その疑問を感じた人がいるかもしれません。その疑問点の一つとしては、例えばもし、ここですね、最上位桁でその桁上がりが発生したらどうなるかという疑問があるかと思います。 で、えー、現在のところ、えー、今説明しようとしているア ル, アルゴリズムでは、実はあの最上位桁への桁溢れは想定しておりませんといいますか、あのまあ、アルゴリズムとしては片手落ちかもしれませんけれども、あの一応入力がですね、この最上位桁で桁溢れを起こさないような値の範囲での加算を想定、仮定していますが、えー、と実際に そのコンピューターでその実用性のあるアルゴリズムを作ろうと思ったら当然ですが、え例えばこの最上位桁で桁アフレが起きる場合とか、それからもう少し一般的になりますとえ、今の問題設定では入力の A と B が共にワード長が、ワードの長さが等しいその加算しか扱っていませんけれども、まあ、一般にはその入力の A と B のワード長が異なる場合 の, あの多倍調数の加算もやりたくなるわけで、まあ、そういった もことに対応できるようなアルゴリズムの拡張も必要になるかと思います。まあその辺は、うんと、まあ今回この授業では基本的な部分だけ説明しましたので、まあその辺の拡張に必要な拡張についてはぜひ皆さん各自ですね、こアイディアを練ってもらえればというふうに思います。ここまでいいでしょうか。 この次には、その、今、図式で述べた多倍調数の加算を実際にアルゴリズムの形で述べるということにしたいとは思うんですけれども、えっと、一応ですね、そのアルゴリズムっていうのが何なのかっていうことについて、まあ多分皆さん、その、1年生の時の情報の授業でも習ったかと思いますが、復習がてらもう一度確認しておきたいと思います。少なくとも、アルゴリズムとは何ですかと聞かれた時に皆さん答えられますでしょうか えということについてちょっとやっておきましょう。えー、と日本語ですとしばしば散歩と訳されることがあります。 でまあ、アルゴリズムが何であるかについては、いろいろな計算機関学に関する本に出ていますので、まあ、そちらを見ていただければと思いますけれども、まあ、今回説明するのは、その中であるこう資料に則 っ, ったものです。でまあ、アルゴリズムというのは、えー、ある入力に対して、ある出力を生成するための計算手順、もしくはステップのことを言います。 えー、とある入力、例えばこれは今の場合ですと、計算奇数学ですので、まあ、式や値を取るわけですけれども、まあ、これに対して、ある出力ですね。これもいろいろありますけれども、まあ、我々今計算奇数学の授業なので、まあ、式や値になるでしょう。 まあ、そのための計算手順ですね。まあもしくはまあステップとでも言えるものでしょう。 で、そのアルゴリズムなんですけれども、いくつかの特徴、もしくは要件と言えるものを備えています。えすなわち、アルゴリズムと名乗るからには、えこれこれこういう条件を満たしておく必要があるというもので、まあ、これもその数学のような確固とした定義ではなくて、まあ、いろいろなこう定義の仕方があるかと思いますけれども、えっと、まあこの授業では、 えクヌースという人によるそのアルゴリズムの要件を説明しておきます。 えー、とまず最初が停止性と呼ばれる条件です。でこれは有限会のステップで、えー、停, 止停止することというものです。 2番目が正確性と呼ばれる条件でしてこれはすべてのステップにおける操作が厳密に定められていることを言いますですので例えばその数学的な計算ですとその、まあ、あるステップではこのような何と何を加える といったような操作がきちっと定められているということになります。 3つ目の要件は入力に関する要件で、アルゴリズムは0個以上の入 力, 入力値を持つこととされています。 でじゃあこのことから読み取れるのは、そのアルゴリズムには入力は必ずも必要ではないということですね。で、次の要件が、出力に関する要件で、出力に関しては、1個以上の出 力, 出力値を持つこととされています。 あともう一つ要件がありますがえともう一つは有効性と呼ばれるものでして、ね まあ、ちょっとこれは抽象的な説明になってしまうんですけれども、まあ、有効なもしくは意味のある計算が行われることとあります。 まあ、これに関しては、例えば逆に有効でない例としましては、そのまあ、この授業でもユークリットの誤助法をこれから扱っていきますし、あと皆さんも多分2年生の台数の授業でユークリットの誤助法に触れたかと思いますけれども、例えばその整数上のユークリットの誤助法にですねその、例えばその入力として有理数を入力するとか、 それから、あるいはその無限桁の小数を入力したりするした場合には、えー、それは当然意味のある計算が行われないということですね。ですので、まあ、そういうその意味のないような計算は や, や, やらないちゃんとその、このアルゴリズムや整数だったら整数を入力して、ちと整数の GCD を返すような意味のある計算を行うと。まあ、そういう条件だと思ってください。えー、と以上が まあ、ここに挙げましたそのアルゴリズムの要件でしてですので実際にですので逆にその皆さんがその我々がアルゴリズムを考える際にはこういう要件を満たすようにこうアルゴリズムを考えるもしくはいろいろな局面でですねあのこのアルゴリズムが正しいということをこう証明する場合も出てきます実際にいろいろな数学やそのコンピュータサイエンスを構築のいろんな理論を構築する上ではアルゴリズムが 提出するとか、それからアルゴリズムは正しい、その数学的に正しい出力を返すとか、まあ、そういった証明も数学的に行いますけれども、まあ、そういった証明の多くも、こういった要件に則 っ, って行うということを覚えておいてください。さて、ここまでいいですか。では、それでは実際に、先ほど図で書きましたその多倍調整数の加算のアルゴリズムですね、テキストに載っていますけれども、見ていきましょう。 左側の黒板の上の方に先ほど の, その多倍長数の加算の図が残っておりますのでちょっとこの図を残しておいてそのアルゴリズムを実際に書いていきたいと思います。 で、えー、とまずアルゴリズムを書き下す際に最初にやることは、入力が何で、出力が何でということを決めておくことです。まあ、テキストのアルゴリズムを随時確認していただきたいと思いますけれども、まず入力と出力から定めます。えっ、ー、と、入力は多倍調整数の A と B ですね。 上の図にもありますような表現で与えます。 与える入力の表現としましては、えこのように例えば A でしたら A0 から Ak マイナス1の各ワードを用いるといったように、とこの表現をですねこのこれから書くアルゴリズムの中で実際に使えるような形でこう表現を決めておくことに注意してください。えこうやってただ単に多倍長数 A とか B っていうだけ書いていただけでは、その実際の中のアルゴリズムで じゃあその多倍調数 A の実際具体的なワード、何番目のワードに対してどのような操作を行うのかってことは書けない、書け、そのままでは書けないですから、一応この入力の際にこの多倍調数 A というのは A0 から AK-1 までの K ワードを使って表すというふうに明記しておきます。で次に出力は同じく多倍調の整数、まあ、C ですね。 でさらに、この C はのこういう表現で表しているんですけれども、その C が満たすべき条件として、この C は A プラス B の和に等しくなるような出力にするということを書いておきます。ここまででしょう でえっと、次にからですね、そのアルゴリズムの計算の具体的なステップを書いていきますけれども、アルゴリズムの書き方については、とテキストの確か最初の準備のところにちょろっとだけ説明があったかと思います。 テキストの5ページに、その下の段の方にアルゴリズムの書き方がいくつかあります。あ、どうも。で、それからあと多倍調整数の加算のアルゴリズムは、すみません。えっ、ー、と、15ページね。15ページに書いてありますの、ね、で、それを参照してください。で、基本的に書くステップは、には番号が振られておりまして、 でまあ、1番2番3番というふうに番号が振られていて上から順番にこう一つずつ処理が実行されるようになっていますでまず最初に括弧、えー、1として、まあ、こういう行がありますけれどもここでもうそのアルゴリズムの書き方のルールがいくつかありまして えー、とまず、ここで示しているガンマ0ですね。えー、これは、一つの変数なんですけれどもこのい、まあ、この授業で使うそのアルゴリズムの記述の際には、このような形で適宜その変数を導入することが認められています。ですので、ここでガンマ0という変数を用意しました。で次に、この左向き矢印なんですけれども、これは、 この左向き矢印の右辺の値をこの左辺の式もしくは変数、あ右辺の、右辺は式か、値ですね。右辺の式か値をこの左辺の変数に代入するという操作を表しています。ですので、この、これ一つのまあ式と見ることができないんですが、この一つの式としては、意味としては、この0という値をこのガンマ0という変数に代入しなさいという指示を表しています。それからあと最後にですね、この文末にセミコロンが、 ありますけれどもこの1ステップ1ステップの文末にはセミコロンをつけるというあのルールにもなっていますので注意してください。でそれでまあこの1行でいろいろなアルゴリズムの書き方のルールが出てきましたけれどもまずその操作するステップの番号ですねそれから変数それから代入の式、えー、それからセミコロンですね、まあ、こういったあの要素がアルゴリズムの要素がありますので注意してください。 で次にえと、えー、とフォアという言葉が出てきまして、まあ、一応ちょっと書いてみますね。 ステップではこのような文がが指示が出ていますでこれも一、まあえー、通り説明していきますと、まず f o r という言葉が出てきますけれども、これはあの先ほど紹介しましたそのアルゴリズムの書き方のページですね、テキストの確か5ページだと思いますが、そこにある構文の一つです。でこれはあの繰り返しの構文の一つでしてで、あるインデックスを まあ、ある条件下で動かしながら操作を、その条件が真である範囲で操作を繰り返しなさいというものです。えーまあ、皆さん数学の中でその繰り返しの表現っていうとこう思い当たるものがいくつかあると思いますが、例えばあのシグマを使って和を取るとか、それからパイを使って積を取るとか、まあ、そういったものも繰り返しの操作があるんですね。まあ、それと同様のことを行う操作がまあフォア文と呼ばれる文です。で えー、その繰り返しの条件が、ここに次の文に書かれていまして、まあ、i が、えー、属するって記号で、閉区間で 0.k-1 カッコときという表記がありますけれども、これもテキストに記載がありますが、この 0.k-1 というのは、あの0から k-1 まで整数を、まあ、通常は1ずつ増加させて、えー、この i に代入しなさいという意味ですね。ですので、 とまあ、皆さんよく知ってる基本だと、例えば和を表すシムマで i が0から k-1 を取るといったらそういう操作に対応するわけですで。問題は、多分ここまでは皆さんすぐわかると思うんですねで。問題はその次の行を理解することで、でこれはそのどういうことをやっているかっていうと、うーんと、 この i がですね、この範囲、この上の変数の範囲の中で、この ai と bi と γmi を加えなさいと。で、加えた結果を、が、あの、先ほど、法上演算装置でやりましたように、この下位桁と、それから桁あふれのビットが出てくると思いますけれども、下位桁はこの ci という変数に代入して、で、桁あふれの部分は、γmi プラス1という変数に代入しなさいと。いうことを 行っていますでこれ実際にどういう操作に対応するかというと、例えば、うんとここですね。ちょっとこの図で の, の一番下のワードの加算をもう一回振り返ってみたいと思いますけれども、一番下のワードの加算では、A0 と B0 を加えて、で、えと、桁アプレがガンマ1になったと。 ということで、桁アプレをガンマ1に代入しなさいということをやっていました。A0 プラス B0 は C0 に代入しなさいということをやっていました。ね、基本的にこれの操作をですね、書き下したのはこの部分だと思ってください。いいでしょうか。えっと、もし皆さんピンとこなければあの、この i のところに具体的な値を代入して上の図と見比べましょう。例えば、 i に1を代入した場合ですね、i に1を代入すると、えー、そこの上の図の a1 と b1 とガンマ1を加えた数を計算して、で、下、え、位、ー、桁の方は c の1に代入すると。それから、桁上がりのビットは、えー、とガンマの2に代入すると。いうふうになっていることがわかると思います。ここでいいでしょうか。で、最後に、 一つの疑問として、このガンマ0っていうのは一体何なんだっていう話があるんですけれども、実はこの図の最下位の桁に着目しますと、その最下位の桁っていうのは下の桁からの繰り上がりがないわけですね。ありませんよね。ですので、ところがその処理としては、この他の上の桁と同じような処理にこう統一したいというわけです。その方が、まあ、もちろんこの下の桁と 上の桁で処理の仕方を変えてもいいんですが、こう一つにまとめてあった方が、アルゴリズムとしては表現しやすいと。いうことで、じゃあどうやってまとめられるかというと、一番下の桁では、その下の桁からの繰り上がりがないですので、だから下の桁からの繰り上がりは常にゼロであるというふうに定義します。そういう意味で、このガンマ0という変数を用意して、このガンマ0にロを代入したということになります。ここ まあ、もしかすると、ちょっと分かりにくい部分かもしれませんが、大丈夫ですかちょっと我ながら喋っていて、早口になったなと思いますので、えっと、もし分からない人がいたら、また後で質問するか、あるいはあの後で公開する予定の僕の録画をもう一回見ながら復習してみてください。はい、ここは何か質問がありますでしょうか で一応、今の問題ですと多倍長数の加算を行うためのアルゴリズムができました。めたしめたし。というわけなんですけれども、あの実際にそのこういったです、ね、コンピューターで動くアルゴリズムを作る上では、そのアルゴリズムをまあこのようにアルゴリズムの形で書き下して終わりではなくて、えー、とこれがあのまずちゃんと動くかどうか、それからえと実際に実用的な 速さ、もしくは我々が要求する水準で動くかかどううというのを吟味する必要があります。ですでので、アルゴリズムのデザインというのは、むしろ、このアルゴリズムを書き終わってから本番だと言っても過言ではありません。で、その吟味の一つとして、その計算量を調べるというのがあります。 ちなみに英語ですと、そのコンピューショナルコンプレクシティというふうに表されますので、実は日本語の訳の計算量というのは厳密には当てはまっているとは限らなくて、コンプレクシティという言葉を直訳すると複雑さという言葉になりますね。ですので、計算の複雑さという意味も持ちます。まあ、あの、日本語では計算の複雑さとか、あと計算量とよく呼ばれます。で、えー、この計算量はまずその何かというと、 こ の, このアルゴリズムの効率を測る上で、まあ、理論的な指標の一つとして使われるものです。 ではですね、そのどういう話かっていうと例えば皆さんがこれからそうですね、まあ、東京でも九州でもドイツでもいいですけれどもその ど, っか遠くにどこか遠くに出かけるために時にどういう交通機関を選択するかというそういう例えば例えを考えてみましょう。そううしますとと交通機関というのは いいろろな手段手段段がが交通ありまして例えば徒歩ですとか自転車といったような自分の力を用いるものから、えー、と電車ですとか路線バスとか新幹線とか飛行機とか自家用車とかレンタカーとかそういった今いろいろあるわけですね。そうするとあの例えばそれぞれの交通手段ごとに、えー、かかるうんと時間ですね所要時間それから所要コスト、えー、それからい っ, ったようなものが こうあるわけですねそうすると例えばその計算機のプログラムを使っ作った時にですね、まあ、すぐにパッとじゃあやってみようってすぐに計算させてもいいんですけれども、えー、ともしかするとそのをちょっと待てよと実際に自分が作ったアルゴリズムを使う前に、まあ、それが果たして本当に自分の目的にかなった出力をしてくれるかあるいは自分の欲しい時間内に計算をしてくれるかどうかっていうのを事前にちょっと見積もってみるだけでも こういきなり計算をしだしていや実際にはちょっと時間が足りないんでできませんでしたとかそういうあるいはそのメモリーを使いすぎてコンピューターが止まってしまいましたとかそういうトラブルに陥る前にですねある程度こう見積もりをつけられるという利点があります、まあ、そういった意味で例えば皆さんがそのどっか遠くへ出かける時にそのどんな交通手段を選ぶかっていう際にはこう皆さんが知っている知識を生かしてでこう皆さんのそのし 持っている時間と、それから持っているお金などからですね、それぞれにかなった、あった交通手段とを選ぶかと思いますけれども、このアルゴリズムの場合も似たようなことがありまして、例えばある計算をしたいと、その計算をしたいときにいくつかのアルゴリズムがあると。そのときに、じゃあ、それぞれのアルゴリズムの特徴はどんなものか、計算時間はどう違うか、もしくは、 使うメモリの容量ですね、使うメモリの容量は、アルゴリズムによってどう違うかということをこう選択することで、皆さんが目的とする計算にこう一番かなったアルゴリズムをこう選んで、なるべくその時間や労力や電気代を節約できる可能性になるということですね。えー、というような観点からですね、この計算量というのは、このアルゴリズムの効率をまあ測る上での理論的な仕様の一つとして、広く 使われておりますし、えー、と皆さんにもこの計算基数学を学ぶ上で一応ちょっとはこう知っておいてほしいなというふうに思います。で、その計算量にはあの主に2つの種類があります。 時間計算量と呼ばれるものです。英語ですと、タイムコンプレクシーというふうに呼ばれます。これは何かというと、必要な計算のステップ数のことを言います。 よく使われる計算量の基準としては区で領域計算量というのがあります。 でこちらの方は英語でスペースコンプレクシーと言いまして、まあ、の空間検査量と呼ばれる場合もあります。でこれは何かというとその一連のアルゴリズムの計算に必要な記憶容量を表します。 一応計算量と呼ばれるものには主なものでこの2つがありますけれどもこの授業では主に上の時間計算量を扱います領域計算量はほとんど扱いませんけれども、まあ、時間計算量の方はその、まあ、あ今例えば今作ったその多倍調数の加算のアルゴリズムがそのどのぐらい早 い, 早いと言えるのかというようなことをこう ある程度理論的にことをしますでこれによってその皆さんが扱う我々が扱う多倍調整数の大きさが変化した時にじゃ計算時間がどのぐらい変化するか例えば 100, 100桁の100桁同士の 数, の数の加算でこのぐらい時間だったんだけどじゃあ1万桁にしたらどのぐらい時間がかかるようになるかそういったことをある程度理論的にこう事前に見積もることができるようになります。 そうすると、こう、いろいろな計算をする上で、ある程度計画的にできるということも見れますね。一方で、この領域計算量の方については、この授業では、ほぼ、ほとんど扱いませんけれども、コンピューターサイエンスの分野によっては、この領域計算量が重要な、こう、位置を占めるものもあります。例えば、その携帯電話でですね、その必要な暗号の処理を行おうとするような場合があります。でその際に、 この暗号というのはたいこう、整数論を使っ、の理論を使って行う計算がいろいろありますけれども、そうしますと必然的に大きな桁の数を扱ったりする必要に迫られます。しかしながら、携帯電話ですとか、もっと小さな、こう、USB メモリーのスティック型のデバイスですと、メモリーの容量に限りがありますのでそ、そういった限界の制限のある、容量に制限のある、うん 機ですね、そういった、あのー、必要なアルゴリズムを実装する際にはなるべくメモリの使用量を節約しながら実行性という質問に収まられる場合があすそういう分野においてはこの領域計算量も重要な意味を持つ場合があるということを覚えておいてください。えということで今日はその計算量の導入のところで大体時間がきましたので次回はこの計算量の表し方として その以前の授業で飛ばしますと言っていたその全金記法を中心に解説をした後、この今回やりました多倍調整数の加算のアルゴリズムの計算量を見ていきたいと思います。何か質問はありましたでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。でもお疲れ様でした。